なんか嫌だなさっさと片付けちまうかどうやってみんなを生き返らせるつもりなんだクリリンブジータに勝手後で聞かねえとなサイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ要するに貴様は落ちこぼれだ落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ<笑>面白い冗談だでは努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう 喜ぶがいい、貴様のような下級選手が超エリートに遊んでもらえるんだからな。 ロかカロットそんな程度じゃないだろう。ナッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ分かったよ。見せてやるぞ<笑> 乗れやは っ, タリスコーは っ, はっ 諦めて開き直った What a shot! you <laughs> GET <laughs> THE- くせになんてはいんだ 全てのみんな、このオラにほんのちょっとずつだけ元気分けてくれ 疲れてるだろうが、亀ハウスまで一気に行くぞはい止まれ、ご飯何ですかあれわからないが、すさまじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。 ものすげえ気が上がってるおお父さんの気が。 またた上がったんじゃないですね こ, この嫌な感じはヤツの木だクリーンさん あ, あれ降りろご飯下に降りて隠れるんだおいえややじろべえあんバケモン誰だと思うサイヤ人だけゃサイヤ人知ってるだがヤツの尻尾を切れば元に戻る ご飯とヤジロべ兵は前に回って、奴の気を引いてくれ隙を見て、俺が後ろから尻尾を切ってやるは、はい冗談じゃないわ、奴の気を引けてや、奴は元に戻ったって、信じられにゃ強さなんだぎゃん何か嫌がるな いかよしっぽのことをしっていたらしいがざんねんだったな。 今のうちにクリリンにわたすくおほらが球中からああつめた元気玉をななにおおらのて握にぎってくれ ここれが。 元気またややったなクリリそいつを奴にぶつけてくれ わ, わかったやってみる任せてくれ 彼ちゃん、俺の腕じゃ当てられない元気玉は目で見て当てるのではない悪の気を感じ取って放つのだ誰だ孫悟空に元気玉を伝授した海王だ その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れあ悪の気を感じ取って放つか感じろ奴の悪の気を感じるんだ い今のは俺も死ぬかと思ったぜ。 いい加減にしてくたばっちまえ 今、見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞわわかってるここいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ間違ってるなわかるがた頼むオラの。 たたった一度だだけの、わがままだもう一度、奴と戦うチャンスをくれわかったよ。お前には、わがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも、悟空のおかげだ。だけどいいな、悟空今度の時は、ぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよはぁ よく覚えておけよゴミども今度は貴様らに奇跡はないぞ<笑>せいぜい楽しんで お, おくんだな<笑> さん、ヤムチャさんも俺たち以外はみんなやられてピッコロも死んじまっただだから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだじゃじゃヤムチャはももう二度と<笑>ブルマさん 泣かないで。もしかすると、サイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。えサイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷、ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だから、もしも、その、 癖ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれないオスオラゴンベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまったドラゴンボールも消えちまって。 ももう、誰きけねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だがそんなところどうやって行きゃいいんだ次回「ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ」目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人ずっと遊んでくれよな。